皆さんこんこにちはあいです今日は「ツヤ肌簡単大人メイク」を紹介したいと思います。ということで動画をご覧くださ い,、はい。じゃあまず下地から始めていきたいと思います。 全然ないのでトーンアップまあこのぐらい下地をのせてコンシーラーはこのナーズのコンシーラーを使っていきます。 で普段コンシーラーは手で伸ばすんですけどなんか肌のちょっと気になる部分例えばなんかここに赤いポツっていうのができちゃってるのでこういうところとかねリーのお粉をコンシーラーに塗った部分。 あと後でこうちょっと油が出てきそうな部分にのせていきますはいもうこんな感じで私は今日はベースは以上です<笑>眉毛はパウウダーのアイブロウで描いていきますでちょっと大人っぽいメイクをする時は私は眉毛をこうちょっと長めに描くようにしていますとりあえず 眉尻に出していって、この眉毛の部分からカクッとちょっとこう下に落とすように。眉毛ちょっと真剣に描くね。このカメラで眉毛描くの超難しい。眉尻はオッケー。このペンで。 この中間の色と一番薄い色を。ちょっとちょっと混ぜます。眉頭。に。描いていきます。凛々しい感じで。はい、こんな感じで、眉毛は完成です。これがパッケージがすごい可愛くて。二色入ってるんですよ。 でこっちが、えっと、アイシャドウでこっちがリップグロスなので私はすごく面倒くさがりで化粧もそんなに得意な方じゃないので今回これを買ってみたんですがこれが本当にあにメイク初心者さんでもちょっとおしゃれ顔に近づける感じっていうのですごいあいいなと思って今回これを紹介したいと思います。アイシャドウをいつもこの使ってる筆で 取りましてこれをアイホール全体に塗っていきますで、アイホールから少しだけこうはめ出させた感じで、手でちょっとなじませてで、私はいつもこうオーバーで、のせていきますはい。 でこんな感じこれをまた目のこの下にこことここをつなげるようにのせていきますで軽くこう涙袋につながるように余ったものを涙袋にものせて んな感じでそしたらちょっとだけ眉毛にも色を足すとこうメイクに統一感が出るらしいので眉毛にも。 余ったシャドウをちょっと足していきま す, こ, すこのミーシャのアイシャドウ一番上にあるこの白い色を涙袋に塗ていきますそうすると涙袋がぷっくりしているも最近全然寝れてなくて涙袋めっちゃあるように見える、うん 今度はこの一番下の一番濃い色を細い筆でちょちょちょっと取ったらアイライランを描いていきますで今日はちょっと大人っぽいメイクに仕上げたいのでいつもはもう少し垂れるんだけどちょっとだけ跳ね上げラインっていうのかな跳ね上げっていうよりかは私は私こう 目のここの線あるじゃないですかそれと平行に描くようにしてるかなここの黒目の上に描いちゃうと結構目が丸っこくなって可愛い印象になっちゃうので今回はまた目尻だけに描いていきますこの今度中間のこの色をちょっと取って下 の, のところに描きますいい感じかな あんまり、ね、こう大人っぽいメイクをすることがないのでアイシャドウとリップのセットのやつを買ってから結構大人っぽいメイクに目覚めたというか、はい、いつも通りまつ毛を上げていきたいと思います。 いつものデジャブのマスカラを使っていきますそういえばコロナのせいでさ全然どこにも行けないんですよねだからそんなことを余裕ぶっこいたこと言ってる場合じゃないよね結構危ない環境にいる気がする皆さんコロナマスクしっかりして消毒もアルコール消毒もしっかりして気をつけてください で今日は目尻の方にちょっとたっぷりのせていきます普段はこう黒目の上の部分にたっぷりのせるようにしてるんだけどあんまり丸っこくて可愛い印象にしたくないから目尻の方に。でつけまつげつける人だったりとかすると目尻の方につけまつげつけてもいいんじゃないかなって思います。 なんかね下まつげにたっぷりマスカラのせると結構こう小松菜奈ちゃんみたいなそれは言い過ぎんかちょっとこう雰囲気ある目に見えたり見えなかったりするので私は結構下まつげと下まぶたのお化粧は絶対欠かさずにやった方が盛れる気がするこんな感じね アイメイメク完成でです超簡単でしょ今回はですね結構目に色が入ってるのでこの一番薄いちょっとベースっぽいのかなベースっぽい色をまず塗っていきますこの頬骨の一番高い部分薄らちょっとピンクがかった感じ で仕上げていきますこにもちょっとさっき使ったこのシャドウの反対側こっちのリップを使っていきます上でトントントントン乗せていって私はまず全体的にこう乗せたら このシャドウと同じブランドのじゃん色がマットなこういう大人っぽい感じのヌーディーな感じこれも結構しっかり赤っぽい色なんですがその中の私はこの色をすっごいお気に入りで。でこれを 塗ってこんな感じです。この国民シャド。まずは顎のライン。鼻のここの線、小鼻とこの鼻の先端の境を作って。 陣中読み袋指にここにシャシャシャっと入れてはいこんな感じでお化粧が完成しました今日は大人っぽく仕上げてみましたということで今日も動画ご覧くださいましてありがとうございましたまた皆さんコロナ気をつけてくださいマスクしっかりして あと手洗い、うがいとアルコール消毒もしっかりしてなるべく外出も控えるようにしてください。はい、ということで皆さん、動画ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。